桜の開花情報を答えられるようになりました桜の開花情報はこのように聞いてみてくださいこれで質問の答えになりましたか お昼寝いいですね15分程度の昼寝は疲労回復にもいいそうです。 おやすみね。